<笑>お前知っとった飯じゃねえぞ飯は<笑>もう怒ったじゃあ、回りました、はい、こんにちは、s a チャンネルですこんにちは Sao 太郎ですジュッタですこのトレーニングずっとしてくれてるジュッタ君はいパースナルトレーニングのジュッタです今日ねマンペイ君の、うん、ドッキリを ぶちかまそうと思ってます行きましょうね10太君とてっぺんと4人でご飯食べようよ誘ってご飯に行くつもりで来た万平君がドアを開けたらレストランではなく住宅太君のジムっていうドッキリを。ああ 最近運動不足なんで働きづめであ、ね、親友として心配なんで心配ねもういい年なんで ね, ね、まあ、ちゃんとしっかりと運動してした後とにクタクタの体で最高にうまい飯を食うっていうねうもう、はい、ハードに追い込みますハードに柔太君のトレーニングマジでハードなんで<笑>マジでハードなんでマンペは特にハードですよねいや本当お願いします、うんいいよね、マジさん気づいてると思うあーのー 電話壮太郎さんが誘ったじゃないですかご飯行こうって言った時にすっげえ怪しんでましたよ<笑>でもさすがにトレーニングとは思わないんじゃないのいやしかもジュッタさんと壮太郎さんと2人と一緒に行こうって壮、ね、太郎さんから誘うことが、ねね、<笑>やっぱり違和感感じてましたよ<笑>僕ってあんまり自分からご飯行こうって言わないんですよ、うんうん、だからその時点でちょっと怪しいんでけど結構勘ぐってるとは思いますね さっきも電、ね、話かってきて、今日何食べるのって、サ<笑>グ入れてんね。どうしようと思って、<笑>ジューッター予約してくれてるんですよ。いやもう、それもおかしいから、俺基本的予約しないもんね。<笑><笑><笑>ちょっとね、もうアンテナビンビンできます。そうそう。だらんできます、ね。もう一回ついてハードにしたお願いします。任せてくださいお願 い, お願いします。今日はマップの最軽ビビゴイのきたいと思います。楽しみにしてください。お願いします。 はーいジュッタスタンバイ、OK、ですあいよいよですねいよいよですねはいねえ万平 ど, どんな反応だったら怒ると思う俺すっげえ怒ると思うい や, いや怒るわ最近筋トレにもハマってるんで、うん、万平君自身が逆にこうノリノリの可能性もあるんじゃないですかそうだねあいつに嘘をついたことを<笑>怒る気がするすっごくまあすでに怪しんでるんで怪しんでるはいーい<笑> そろそろ待ち合わせ時間なんで迎えに行かないとですねお願いしますで僕は怪しまれないように、うん、ちょっとなんか、うん、マイクエスにこっちの方で買い物してる程度了解ですじゃあいいとりあえず万平くんピックしてきますお願いします、はい、じゃあ行ってきま す, ますよろしくお願いしますコイレコーダだけお願いしますはい終わりでしたおしおしおし行きまーす感染遅くなりましたど こ, こ行ってたあれです市合わせ下北の方であってまださって終わっ て, てないのあれっす今週末です今週末かあ総太郎さんって 本来来院しても帰って来ないんだよマジっすか抜ける可能性とかあるんじゃないですかいや、必ずはないどこ行けばいいん、ね、渋谷っすよね、場所は渋谷で食べるんですか渋谷みちゃんていのね、本のお店なんだって、はい、あ、そうなんですかじゅったさんもいるんですよねそ う, そう、きもきっちゃんは多分お店にったもんねへぇーてっぺいくんがまんぺくんと合流したみたいですで。 こっちに向かってきてくれるそうです。なんか熱いしすぎじゃな。マフラー。<笑>なんか見えます。<笑>撮影して。マフラー巻いてる。マフラー巻いてます。本当だ。そっか<笑>。いや、ないだよ。一<笑>生守ってる。 何？何の撮影？まさか嘘を言った ？Vlog 撮ろう。え嘘を言った今？今日も撮影あ言ったねも う, う行ってるって。え今日撮影なの？はい。撮影なの。Vlog 撮るんだよ。<笑>誰が見たい？<笑>俺が自分で見るんだよ。うそうチャンネルでーす。 急にカメラ向けられるとなんか…んね、はい急にカメラ向けられるとやっぱりちょっと…ちょっと…何話したらいいんだろう、えー、話さなきゃいけない…<笑>渋谷でーす<笑>渋谷人多いね多いっすね<笑>マジで急に寄せゆきなこと…そんな<笑>そんなこと思ってもないのに…いやいや、多いよあっいじゃあカメラ変わりますそうはい、s o チ, チャンネルでーチャンネルですどうも 今日はご飯を食べます。<笑>渋谷で渋谷でランチとかもまあないよ、ね。もうファイト気振りだ。ファイと気振りですよ。ジュッタ君がね、もうおしゃれてるみたいな気の取り合い。ちゃあキックじゃない。どこだろう。ろ場所知らないの。っチーズ見たんだけど。なんかジュッタだっけさ。うん、なんかお店ってなんか怖くない？<笑>ジュッタが珍しいよ。 別初めてじゃない。なんか渋谷の街並みで撮影っていうのもいいですね。なかなかなくていやいやいいよ、ね。やっ ぱ, いいやっぱ外でブイロブっていうよね。<笑> 何, そ<の><笑>何その顔。おしゃれな人が多いね。そうだよ、ね、<笑>さっきでもおしゃれな人が多いって言いながら、総太郎さんの服装を見て、なんでマフラー巻いてんのって。<笑> すか春なのに。<笑>なんかいいですね。でもこういう V ログだからコーデ、普段のコーデとか、いつもつなぎとかじゃないですか。そうだよね。はい。だからこういうのも新鮮な。ね、ああ、これ。なんかいいやつ。なんか。ああいいですなんかコラボ。なんかいいよな。あ本当だね。前買ったんですよ。うんー。格子布とね、使い回り。そうそうそうそう。俺がこういうテック系のアウター欲しいってのそうじゃんか。買った ね、そうするなぜかね<笑>ついていた僕が買うと即決した何食べたいいや決まってるんでしょう何が何が嬉しいいやもうカレーとかなのかな結構腹減りましたねあ見てウェディングドレスの方も絶対に写すなよ今日なんかさ大につい大学のあれもあるよね卒業式あそうなんだ最近からね結構仲の人とかの人があ本当 へ、えー、全部カットされてるんだろ、<笑>ここだ<で>よ<笑>。え、すげー。地下2階かな。なに、京子。なに、地下室。はい。何地下にあるんだって。なに屋さん。なに屋さんかは聞いてない。ねえ、な、ね、絶対飯じゃねえだろ。こっちだと思う。え、絶対。 あ、ここ、ここ。ジムじゃん。はい。何、ちょっと、どういうこと、これ。出た、出た。飯じゃねえぞ、これ。ねえ。<笑>ようこそ。<笑>ね。早く入って。早く。 ねえねえ、わかったんだけどさ早く入ってえ知ってたの早く入って早く入ってよーこそなこれ早く入ってお前知っとったのここしときちゃうから早く入っ て, っっのここ入って飯はこんな時にだけだマジでここに入れ、足ついで何これ、どういうこと早く入って飯は早く入ってねえじゃあ本当に飯食いたい<笑>お前知ってたの<笑>マジか、<笑>俺<笑>何？何 もういいってまして何ようこそいやようこそじゃないのよ<笑>何ええー、最近運動不足の親友にめちゃくちゃ運動をさせて<笑>うまい飯を食わせてみよう<笑>もういいよガチやっぱりだったら一番おいしいご飯ってすっごい運動した後だと思うんだけど ですか。<笑>やるの。じゃあね、ちょっとこれ。マジお前知ってたの。持ってきたんで違いていただいて。ごめんなさいちょっとブルーがなくて赤になっちゃうんですけど。マジで十ちゃんの。<笑>やるよ。<笑>ねえ<ー><笑><笑>、はい。もう飯食おうよ。あまり、あ、何を飯食う<笑>に行くんで<笑>マジで言ってんの。美味しいご飯を食べるためにね。この辺ね、赤で。いやマジ。 マスク外しましょうよ解禁になりましたしそ う, そうねマジここ扉閉めますねマジ<笑><笑><笑>えねえ、飯食おうよー、ね、足のサイズ何？に<笑>うるせぇもんね、やっぱ着替えと、あそここいつさなんか絶対飯屋じゃないと思った<笑>しかもさ、<笑>先に飯屋に行ってるから十や、10 <笑>代<笑><笑>が店を押さえたとか言って<笑><笑>さって。僕これマフラー これ着てるの隠してたんですだから見<笑>ねー着替え て, しますてん、はい、早く着替えてパ、ね、<笑>ーソナルトレーナーのジュタくんですイエーイねえ<笑>飯<笑>。飯食おうよ<笑>普通に腹減たんだけどだからすっげー頑張って後の飯絶対うまいから、うん、なんでいちいち俺にドッキリするの<笑>さあてて<笑> おお待ちしております<笑>選ばせてあげますイージーはいねえ帰りたい無<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>